総東京支部です今年もこの素晴らしい会場で演舞させていただきますことを運営の皆様には大変感謝しておりますありがとうございますこの感謝の思いを胸に演舞に乗せて最高の踊りをお見せいたしますのでご0援のほどどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします そう Saddle, saddle, s a d d l ありがとうございました白河武装東京支部の皆さんでした。